皆さん、こんにちは。サルです。届きました。はい。今回はですね、おそらく初めてプロモーションになるんではないかなと思います。はい。えー、商品はこれです。キャンプストーリーさんの焚き火台ですね。はい。これが届きました。もともと私の動画をご覧になったメーカーの方が、 概要欄を見て、メールでご連絡いただいたんですね。紹介してほしいと。で、あまり企業案件ってお受けしてなかったんですね。あの、とってもありがたいんですけど、まあ、本業がね、忙しくてできないっていうこともあるし、あの、まあ、言ったら宣伝になるわけじゃないですかで。宣伝させてもらった時に、もし何か悪い影響でも与えてしまったら、<笑>あの、なんでしょうね。そういうことがあると、 こう、遊びでやってる私みたいなものが悪影響を与えちゃうのは怖いなというので、大体お受けしないんです。ただ今回はですね、お受けしましたえ。なぜかっていうと、使ってみたいなっていうのがね、あったからです。はい。で、Amazon でね、扱ってる商品なので、あの、アドレスを教えていただいて、確認して、わ、これはちょっと面白いかなと思ったのが、こちらのキャンプストーリーの商品。焚き火台 PCX プラスと。 いうものになりますでは開けてみます手触りの良いコットンのトートバッグが入ってましてサイズが A4 よりは大きいんですけどおそらく B4 ぐらいかなただねその割には軽いんですよ後で調べるとやっぱり1キロない感じですでは取り出してみますねはいはいはいこれです特徴的なフレームが出てきました このフレームはですね焚き火台といいう感じでではないんですよまあ私が勝手にそう感じてるだけではあるんですけど例えばピコグリルのような焚き火台あれだともっと細いフレームをなんかくるくる回しながら組み立てますよねそれとは別にキャプテンスタッグのスマートグリルみたいなやつだと V 型焚き火台っていうんですかね折りたたんでるものを開いて交差してシャキーンって感じですよね でそれに比較して今回のキャンプストーリーはこのフレームは一体っていう感じなんです要はねしっかりしてるんですねですから焚き火台としても使えますけどこれですね焚き火台以外の使い方が相当できそうな気がしてますあそうそうもちろんこれは私の勝手な解釈なんであのそのつもりで見てくださいだから私の理解としてはいろいろ使えるフレーム が焚き火台としても使えるよっていうまあそんな感覚で受け止めてます一つあればいろんなことに使えそうなのでちょっとそれをね今回はご紹介してみようと思いますまあとは言ってもね商品名が焚き火台ですのでまずは焚き火台としての機能からサクッと確認しておきますこんなふうにシャキーンって開くのって間違いなく魅力ですよね やっぱりですね、フレームがしっかりしているのが特徴的です。で、そこがですね、こういうふうに、あの、夕方っていうんですかね、船型っていうんですかね、まっすぐじゃないんですよね。おそらく燃え方にも影響があると思うんですけど、沖が一番深いとこに溜まって、で、空気の流れを妨げないような、おそらく、まあ、そんな燃え方するんじゃないかなと。これは実践が楽しみ。で、この S の字のような、 切り込みによっておそらくですけど、こぼれる焚き火の光が面白い見え方をするんじゃないですかね。まあ美しいですね。まあ丈夫でね、良いステンレスだと思います。はい、こう倒してね、お世話を畳めると。まあこれもね、結構いいんじゃないですかね。<笑>まあ汚れたままね、持って帰って家で洗おうなんていう時でもね、そのままギュッと押してしまえれば手が汚れないで済むので。 なかなか考えられてるんじゃないかなとはいあのこれ以上開かないようになってるのはあそこの部分が当たってるからですねとにかく頑丈ですでスピットが2つついてましてフレームがこんだけね頑丈なんでまあスピットじゃなくてねもっとしっかりしたあのごとくがあってもいいかもしれませんねあの大きなダッチオーブンなんかもこれ 10kg まで乗せられるそうなんで まあ、それに耐えうるね、ごとくを後で試してみようと思います。端から端まで36センチぐらいあるんですけど、内側、今スピットを乗せてるとこだけだとね、25センチぐらいになります。この幅がね、18センチでした。だから、まあ20センチ以上かな、まあ23、4センチあった方が安心ですけど、まあそれぐらいの網だったらね、使うことができそうです。で、これはですね、 ヒドコがあのステンレスの天板を位置を変えることで高さが変えられるっていうね。まあ、これもちょっと変わってるのでやってみましょう。外すときね、最初硬いので、あのー、素手でやるとね、手を切ったらいけないので手袋があった方が安心です。はい。こういう風にね、あのー、縦に長いんですよね。ここが丸いんですよね。ピコグリルとは全く形が違いますね。 あのどっちかっていうとあのダックノットとかに近い形状ですかね。ダックノットともまた違うと思いますけどね。フレームがね、なんせこう特徴的なんで、そこがオリジナルデザインというふうに書いてましたね。で、上につけるとこんな感じですね。一番上なので、ここにつけるとね、かなり浅い感じ。だから、の太い薪というよりは、あの小さい枝、落ちてる小枝をね、ポキポキ折って燃料代わりにしたいときなんかは、 この上側につけるといいと思います。ね、あの最初これ、あのどうやってやったらいいか分かんなくてね。あの容量悪い感じでやってますけど。えっと、少し畳んだ状態でやればね、一発できましたのでね。これは慣れが少し必要です。これだとね、スピットから下まで8センチでしたね。だから浅めのひどこっていう感じですよね。 で、V 型になってますから、こんな感じでね。はい。えー、薪でも、あの、さほど大きくないものだったらね、こんな風に入れることはできるんですけど、あ、これは大きい薪ですね。まあ、ああいう向きで入れればね、V 字型とぴったりはまるんですけど、まあ、一層空気を塞ぎそうなんでね、空気塞がないようにしようと思うと、こんな風にね、えー、ガタガタしちゃって、 ダメですねこれはねでもう一度ね下側の方に下ろしてみますこの深さで1 3センチさっきが8センチだったので随分深くなったように見えますで2段あるのでより多くの燃料が入るっていうだけではなくって火力調整ができそうですねスピットを上側に置く場合と下側に置く場合ですね 下の段にするとキャンプ場で売ってるような薪3本でも普通に入りますはいスピットを使ってこういう風にねスピットの幅は6センチぐらいでしたねはいあそこは掛ける場所ではないんですけどああいう使い方できてこのメカ感のある複雑なフレームがここから大活躍2段のうち上の段にスピットを置くとひどこまで シェラカップ1個分ぐらいのね隙間があります5、6センチぐらいありますねこれはね便利なんですよね一旦天板を外して確認してみます下が19センチで上は18センチないぐらいでこれダイソーのキッチントレイを水切り網み24センチあるので楽に乗りますね しかもねあの出っ張りがあるのでちょうど固定されて滑り落ちないようにできます、まあ、こういうものが使えると消耗品が100均で済むので便利で同じようにキッチントレーこれも載せられるのでこれいろんな使い方ができますね上の段だったら例えばトーストを焼いたりするのにね、まあ、直火だとすぐ焦げちゃうのであのステンレストレーに入れてね焼くとか 下の段に取れ置くとその上がオーブン代わりになるとかで、網はね上に乗せることができますけどこの場合ね上は2 5ンチしかないのでそれ以上大きいものはね乗らない感じになります下は3 5 6ンチありましたんでね広いですねおき火の炎でオーブン料理をしたい時は下の段が有効活用できますこれセリアのソロ用の網 これもちょうどいいですね。まあ、こういうものを使えばね、網焼きも可能です。これは同じセリアのスタンドロースター。これも、えー、足がついてる、ね、網です。で、先ほどより少し大きい。このステンレス天板、外すことはね、外そうなんですけど、まあ、よっぽど綺麗に洗いたい時とかですかね。で、開くとこんな感じ。いいですね。 調理ををししながららでででも横かかききるかを確認してますできますすね、うん、この辺りがね V 型 の, あの焚き火台と違ってね便利だなと思いますねこれだったらねしっかりと巻きでもつかめるので薪の追加もやりやすいピザのようなものだったらねああいう網の上で焼いてその網ごとトレーに入れて下の段で保温するとかね これ調理が楽しそうな焚き火台です薪が湿ってたりね雪中キャンプで、まあ、雪かぶってたりしたらねあそこで待機させることで乾かすこともできそうです4箇所のね出っ張りが邪魔かなと思ったんですけど、まあ、こんな風にね何かをね引っ掛けるのに使えるのでそれはそれでね便利です片付けるときは一回横に倒した方がねヒンジが硬い間はやりやすいです 収納するときはね、あの割と余裕があるので、今回使ったようなダイソーのねトレーとか網とか紐網まで含めてね、すべて入りましたは。はい、入ります。これそうですか。入ってきました、うん。いいんじゃないかな。この逆転仕様ってなんですかね。 これはやってみないと。ということで、もう一度ステンレス天板を外して、今まではね、上だったところを今度下にして置いてみます。こうすると下が2段になるんです。下側の2段目の段の方も地面から4、5センチ浮いてる状態にできます。でこうすると、より広い網も置けるっていうこととか、 ひどこまでの距離は1 0センチぐらい、えー、上の段にスピットを置いた時は先ほどとひどこまでの距離はあまり変わらないんですけど下の段に置くと2倍ぐらいに広がりますのでね弱火のオーブンとして使いたい場合なんかにこういう風な使い方ができそうですねトーストとかはねこの方があの焦げずにね安心して焼けそうですね 上の段で強火のオーブン下の段だと弱火のオーブンみたいな火どこまでの距離がだいぶん違うのでそういう使い分けもできそうですこれピザとか手作りパンとか焼いたら結構楽しそうですね地面に接する部分がさっきと違ってくるので地面が緩い場合とかはねちょっと気をつけないといけないかもしれませんねまあこういうふうにね網を置けばテーブルになりますよね これはね、ありですよね。これはね、ありじゃないですかね。さっきまではね、この上が一直線じゃなかったので、この方法はできなかったんですけど、上下逆にするとね、このテーブルが出来上がります。今使ってるね、あの三つ折りの網は、何かのバーベキューグリルについてたやつなんで、キャンプストーリーの製品に付属はしてないんですけど、折りたたんだら収納ケースに一緒に入るので、こういうのがね、いいと思います。 バーベキューグリル用のね網として通販でも見つかると思います焚き火じゃなくてねアルストで運用してみます、まあ、がっつりね火を燃やした後アルストの揺らめく炎でねコーヒータイムを過ごしたいなとかそういう時なんかはねこういうふうに使えば便利そうですね全然ありだと思いますよ で上につけた網は高談で買ってきたね足のついた網です400円ぐらいだったかな足を開いてあそこにねぴったりはまります安定感もあってねこれすごくいいですやっぱフレームの骨がね頑丈なので安定感が出るんですよねどういう形にしてもそこがね大きい魅力かなと これおそらくピコグリル型の焚き火台とかあの V 型の焚き火台ではできないですもんねマルチに使えるっていう結構ねこれいいと思いますやっぱり棚って便利ですよねカップを置いておくとか飲み終えたカップを逆さまにして、まあ、水切って、ね、乾かしとくとか棚が多いっていうことはやっぱりね便利だと思います 動かないでね一箇所に座ったままいろんなことができるっていうね<笑>あの<笑>武将というか横着というか、まあ、そういう楽しみ方ができると思いますコー並波ーはねこんなふうに足を折りたたんだり伸ばしたりしてで伸ばした状態だとここへカチンとはまりますまるで純正品のようですルス人からの距離もね 確保でできてちょうどいい感じですね翌朝です気温が20度で湿度が 33% とかねまあそのぐらいの時ってね本当に春のキャンプが楽しめますねごとくねこれはこれでいいんですけどやっぱりねどうすなら重たいものでもできるようにちょっと太いものをね置いてみようと思いますこんな風にねとっても便利なんですよ滑って落ちないしね これもなんか純正品のようなね感じなんですけどでこちらはキャプテンスタックのねかまどスマートグリルの B5 用として売ってるごとくこちらだとねかなり頑丈なんですねなんせ1 0キロまで乗せれるんだったらこういうもので乗せたいなと思いましたので試してみますはい<笑><笑>まさにぴったり<笑> 何でしょうねこのぴったり感はですね偶然なんですけどねかまどスマートグリルの横棒を下にしてグッと押しつければカチンと入る<笑>そういうねまるで純正品です、まあ、非常によくできてますねこれねいろんなキャンプ用品とね相性の良いマルチラックだと思いますよ反対側に置けばね自由に動くし こちらに置けば固定されるというね面白いですねで使い終わった白カップはあそこにかけとけるし何かね何かと引っ掛けるのに便利なんですよね意外と左右にああいう引っ掛けるところがあるっていうのは便利ですで持って運べるこれもね結構いいんですよねやっぱりこの頑丈なフレームならではのねピコグリルとか スマートグリルではできないですもんね持ちやすい場所がないですもんねはいではねガスバーナーでやってみますがこれはね皆さんちょっと注意してほしいんですよねというのもこんな風にね鉄板を置いて調理すると輻射熱で下に熱が行くでしょう。だからね OD 缶が温められちゃったらいけないんでやるなら慎重にやってください 実際これぐらいだったら全然問題はなかったんですけど鉄板がもうちょっと大きかったらねかなり副射熱大きいと思うのでこれはね慎重にやった方がいいですでは皆さんいただきますもちろん岩谷のシングルバーナーを使っている方もバッチリですね名古屋人にとって緑茶のお供はウイローに限る やっぱり五徳が頑丈っていうのはなんか安定感がいっていいですよねまあそれだけ頑丈なフレームがないといけないんですけどこちらの製品なら安心<音楽> 1点だけ気に入らないことがあるんですバリなんですバリっていうのかなこのステンレスのフレームを止めてる止めてるっても稼働できるような止め方をしてる部分で1箇所ね飛び出てるものがあって ここはね、ちょっと引っかかると危ないなっていう感じでした。ああいうね、飛び出たものっていうのは、うっかりとね、何かしてる時に引っかかってね、そのままビリビリっていっちゃったりね、やっぱあるんですよね。だからね、こういうのはね、まあ自分でね、簡単にヤスリで削れるので、手入れをしとった方が安心です。 はい、えー、全部綺麗になりました。これで安心。まあ安心っていうだけじゃなくてね、愛着も湧きますのでね、自分のギアに対してね。まあこういうメンテナンスを兼ねた手入れっていうのはね、キャンプ用品はやった方がいいです。